こんにちは今日は、キントの話題で少しお話をしようと思います。で、金ト結構敬遠されている方いらっしゃると思うんですけど、最近のディーラーさんですと、キントを非常によく勧めてくるところが多いかったりしますし、あとは車自体を非常に簡単に変えてしまうというメリットもあったりします。で今日は 私、新型のボクシーを購入したんですけれども、まあ、私の場合は、まあ、トヨタの方の、トヨタファイナンスのザンクレでまあ購入したということがありますので、まあ、そちらとのまあ比較の観点で、まあ、どちらの方がいいのかねということをお伝えしていこうと思います。プランが2つありますで。初期費用のフリープランというのと、解約金というフリープランというものがあるということになります。で簡単に、もうざっくり言ってしまうと、 初期費用のフリープランっていうのは、ここ、ボーナス払いが使えるものが、この初期費用のフリープラン。で、解約金フリープランっていうのは、まあ、ボーナスが使えないと、まあ、いうことになります。基本的には、この違いぐらいということです。で、ここに、中途解約金、規定の中途解約金をお支払いいただきます。で、こちらの解約金プランはなしということで書いてあるんですけれども、 ここ何が違うかっていうと、初期費用フリープランっていうのは、解約したいときって、いつでも解約することもできます。ただ、後で中途解約金を払うという形になります。でこちらは、解約金フリープランというのは、あらかじめ先に解約金というのを払うということの違いだけなので、まあ、先に払うということは、まあ、少しこの初期費用フリープランに対して、 解約金自体がまあ安くなるというメリットがあるんですけれど、まあ、基本的には同じです。解約金を先に払うか、後で払うかの違いぐらいと、ボーナスの併用払いがあるかないかの違い、この2つが大きな違いになっています。でまずはこちらに関しては、初期費用フリープランということになるわけなんですけど、だいたい5年ぐらいで組んでいてで、ボーナスがありますけれども、 私もボーナスは今回入れてないということになりますので、ボーナスを入れない状態と。で、次にグレードなんですけれども、グレードに関しては、私の場合は、こちらの SG のハイブリッドになりますので、こちらを選択します。カラーに関しては、ホワイトパールクリスタルシャインと。 キントってよくトヨタファイナンスで、まあ、ローンして組んで買うときと少し違っていて決まった車を買わなきゃいけないっていうイメージもあったりするんですけれど実はそうではなくてここメーカー一押しパッケージっていうものを選ぶともう私も実際に買ったものと、まあ、同じような形で注文することもできますでここのところなんですけどディスプレイオーディオプラスであったりテレビ CD、DVD デッキ、で14インチの有機 EL ディスプレイ、こちらが12スピーカーがついていたりとか、でトヨタのチームメイトが入っていたり、フロアマットも入っていたりします。追加オプションとありますけれども、まあ、この辺については私も今回装備、装着していないのでなし。寒冷地象とも特になし。希望ナンバー。 入れてるんで、希望ナンバーだけ入れておきます。そうしますと、初期費用のフリープランということで、こちら5年、保険、車検、メンテ、税金入れて、7万七7 2 0円ということになります。で今回、私がトヨタファイナンスで組んだ金額というのが、 まあ、今回これは私も下取り金額というものが入った中での金額設定になってきちゃうんであくまでも参考になってしまうんですけれども毎月の支払いの金額というのが4万900円になっています、まあ、なのでやはり金との方がやはり結構割高というか、まあ、毎月7万円を支払う、まあ、ボーナスがないっていうのもあるんですけれども まあ、毎月7万ちょっとの金額を払えば、あとは保険、車検、メンテ、税金込みで、なおかついつでも手放すと、まあ、いうことができると、まあ、いうことになります。このような形で、売れ筋仕様の車を選ぶことができるということもありますし、保険自体も入れて、税金、メンテナンス、まあ、こういったこともすべて込みと。 ヒントのメリットというのがあるんですけれども、トヨタファイナンスでザンクレで買うよりも、少し納期が早くなるということがあります。普通にトヨタで車を買ったり、ザンクレを組んで買ったりするときよりも、1.5 ヶ月から2ヶ月ぐらい早い納期で車が手に入ると、まあ、いうこともあります。もう一つメリットが実はありまして、 ここのところなんですけども、具体的にはここに書いてないんですが、パングレットを見ていただきますと、解約金を払わなくてもいい場合っていうのがあります。それは何かと言いますと、免許返納するとき、海外転勤をするとき、死亡したとき、まあ、この3つになります。このときというのは、解約金を払わなくても、そのまま車を返却してしまえば、OK と。 まあいうこともありますので、まあ、ここに該当する場合なんかですと、結構メリットがあったりするかもしれないです。もう車自体は手放してしまえば、残債等も全く何も残らないと、まあ、いうことになりますので、ここはかなりメリットとしてあるかなと思います。じゃあ、ここの免許返納、海外点検、死亡時を除いた場合の 中途解約金というのがいくらぐらいになるのかということなんですけれども、この資料を見ていただけると非常によくわかるんですけれども、まあ、今回5年ということにしたんですけど、極端な話、すぐに契約する、まあ、1年目になるんですけど、すぐに契約して、すぐに解約をしたいといった場合、まあ、ここになるんですけれども、15ヶ月分の基本料金を支払うことによって、 車の解約をすす。るるこことととができると、まあ、いうことになりま7万1720円というのが月額の利用料金になりますので、まあ、それの15ヶ月分ということなんで、まあ、107万5800円という金額を支払うことによって、解約するということが可能になります。さすがに、すぐに乗ってすぐに解約するっていうのは、まあ、なかなかないことだとは思うんですけれども、 これが初期費用のフリープランの場合になります。次に、最初に解約金を支払ってしまうというプラン、解約金フリープランということになるんですけれども、こちらも同じグレードで比較していきたいと思います。そうしますと、金額的には 71,390 円。 初期費用フリープランの月額の金額は 71,720 円。まあ、ボーナスがない状態です。まあ、これも今回のこの解約金フリープランっていうのもボーナスないんで、まあ、たい同じぐらいの月額使用料がかかってくるということになります。ただ、違いはここのところでして、先ほどの初期費用フリープランですぐに解約するってなると、 1 0 7 5 8八百円という費用がかかったんですけれども、まあ、こちら、解約金フリープラン。もうあらかじめ車の解約をいつでもできるようにしておこうという場合においては、まあ、こちらの方が非常に安いということで、40万1千6 0円なんで、まあ、だいたい60万以上ぐらい、60万円ちょっとぐらいの違いがあるということになります。なので、先が見えていると、 いう方にとっては、この解約金フリープランのがもう全然お買い得感があるかなと思います。ヒントは、トヨタのザンクレと比べると少し割高なんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、そこはなんでかと言いますと、このトヨタのメンテナンス項目というのがあらかじめ設定されて入っているからになります。で 今回ですと3年5年7年プランの5年というプランなわけなんですけれども、まあ、このように新車点検、プロケア点、法定12ヶ月点検、車検整備、あ車検整備はまあ入ってないですけど、ここまでのメニューというのが全て入っちゃっていると、まあ、いうことになります。でかつ、下の、この下の整備内容、まあ、こういった整備内容もあるという 前提の上で、毎月の支払い、毎月の支払いを行うということになりますんで、先を見据えて金額を支払うということによって、少し割高になってくるということになります。ただ、そういったディメリットもあるんですけれども、初期費用フリープランであっても、解約金フリープランであっても、いつでも車を手放すということが、 できるとまいうメリットもありますんで、そ こ, こに関しては一長一短あるということになります。自動車保険も込み込みになっていて、対人対物の無制限保証、で自分自身の怪我、同乗者の怪我も5000万円までの保証、でこちら面積金額5万円で車も保証してくれるといった、こういった保険なんかも、 まあ、皆さん、入られている保険と、ま、変わらない保険が、コミで入っていて、ま、少し高い金額にはなってくるとは思うんですけれども、いつでも解約することが可能で、借金が残るということもないと。解約金に関しては、初期費用フリープランの場合は、100万ちょっとかかってくるんですけれど、解約金フリープラン、いつでも解約を する前提で買うということなのであれば、40万円をお支払い、40万円支払えば済んでしまうと、まあ、いうことなので、人の事情というものはさまざまなわけなんですけれども、先が分からなくて、車をいつ降りるか分からないという方にとっては、非常にメリットがあるサブスクモデルになりますし、まあ、どっちかを選ぶと、まあ、プランとしてどちらを選ぶかっていうことでいうと、 まあ、解約金フリープランを選んでおくのが、まあ、一番妥当なのではないかなと、まあ、いうことをまあ個人的には、えー、と感じた次第になります、はい。ということで今回はこちらのトヨタのキントについてお伝えをいたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので興味のある方はぜひご覧になっていただけますと幸いです。